こんんばは、ネコユナです。この動画では HTC5 ハンドコントローラーでシステムボタンを無効化する方法について紹介したいと思います。同様の手順は過去に動画で作っているのですが、アプリがアップデートされて UI が変わっていますので、新しい手順について紹介したいと思います。5ハンドコントローラーでは、ワンクリックでシステムのダッシュボードが開いてしまい、 ゲーム中に誤爆することが多いので変更したいという趣旨になります。単純に無効化してしまうとダッシュボードが開けなくなって不便になってしまうのでダブルクリックでダッシュボードが開けるように設定していきたいと思います。手順につきましては t m v r アプリから設定を開きます。タブから コントローラーのバインディングを管理を選択 M ステムボタンの設定は VR ダッシュボードというアプリにひも付いています一番上から VR ダッシュボードを選択して動作を変えたいのでアクティブなコントローラーのバインドをデフォルトからカスタムに変更します カスタムをクリックするとメニューが増えます。このバインド編集をクリックします。システムダッシュボードはシステムアクションというものになります。上のシステムアクションズをクリックします。スクロールしていくとシステムというものが項目があります。 これを見るとボタンとして使用シングルトグルダッシュボードつまりボタンを1回カチッとクリックしたときにダッシュボードがトグル押した押すことに開いたり閉じたりするという設定になっていますまた見ていただいてわかるように現在はデフォルトでは2回カチカチッとクリックしたときはルームビューがトグルで開いたり閉じたりするようになります 私はルームビューを使っていないのでルームビューを潰してしまって代わりにトグルダッシュボードを割り当てたいと思います。変更の仕方は鉛筆マークでエディット・編集になります。シングルでは誤爆しないように何もしたくないのでノン・ナシを選択します。 次に W を代わりにトグルダッシュボードに変更します。設定が完了したらチェックボックスでセーブします。最後に変更した内容を保存して利用するため、個人用バインドを選択。この内容で 保存をククリックします。これで設定が反映されましたのでバツで閉じてしまってよくて閉じて閉じてこれで完了です。少しでも快適に VR が使えるようになれば幸いです。以上です。